はい、こんにちは。今日は、動、うん、くネームプレートを作ります。えー、使う部品は、 ここのギアモーターを使います。